えー、では内容をどういうふうに進めていくかっていうのを説明しますで聞いてないとあの何やるか分かんなくなるのでなって今日なんか来たけどなんか成果なかったねみたいになるのでちゃんと聞いてくださいで分かんないことあったら随時あれどうなんすかねみたいなのを聞いてもらっていいですいいですかちゃんと聞いといてくださいねで、えー、とどういう人たちがいるかっていうのはさっきもちょっと紹介しましたけどもあの ビギナーっていいう人たちが一番多いですであとはサポーターっていう人とサポートメンターと進行役っていうのは今日は私が兼任みたいな感じですけどまあ大枠的にはこういう流れになあの人たちがいます。でビギナーの人たちはかつ参加したことない人たちなので自信ないとかっていう人たちですね。でサポーターはビギナーをサポートする人たちです。で大体、えー、OSS の会発に参加したことがある人なのであの一回こう門をくぐったことがある。 意外といけるなっていう感触を得えてる人たちなので大丈夫だよって言いやすい人たちですね。であの今回サポーター初参加の人って多分多いんですけど初参加のサポーターサポーターとして初参加は12345ですよね。で今日7人のうち5人がそうなんですけどもそれでも大丈夫なんですよっていうのは。 あの私がこう随時じゃあ今の時間こういうことをサポートしてくださいとかこういうふうなところに気をつけてくださいっていうのを説明するので大丈夫です。であとサポートメンターっていう人がこうぐるぐる回るんですけどもその時に個別にあれこれどうしたらいいんですかねみたいなのを聞くことができるのでサポートメンターっていう人はサポーターのサポーターです。ぐぐるぐる回っってなんかあったらこう 相談に乗るとかみたいなことをするので、困ったらこの人に聞けば大丈夫みたいな状態になります。で、今日は私がぐるぐる回ります。で、進行役っていうのは今の私のやつで。あの、どういうことをやるんですとかみたいなこう説明をするのが私です。はい。っていうメンバーで今日は行きます。で、実際何やるかなんですけれども。えっ、ー、と。ご先生の会社に参加するっていうのやり方。いくらでもあるんですけれども。 ああいうやり方でもいいよこういうやり方でもいいよって言うとかえって初めての人は困るので今日は一個だけ教えます。でそれがすごく最高などこにでも通用する何かみたいなのじゃないわけですけども1回目としてはこれがいいんじゃいいだろうっていうのを選んでます。であの開催すると毎回一人か 2人くらいはいたりするんですけど、このやり方じゃなくて自分がやりたい感じでやりたいみたいな人もいるんですね。で、いても別にいいです。その人はなんかこう別メニューで勝手にやってもらうようにするのでいいんですけども、あの教えてほしいです。その僕はこういう自分のやり方でやりたいですっていうのがあるなら教えてほしいです。で、そう教えてもらえないと。 私こう用意したやり方でやるんだなって思ってこうサポートしようとして「いやでも僕違うんで」みたいなこういうののこうゴニョゴニョっとしたのを最初にやらなきゃいけなくてそこでちょっとあれどうしようみたいな感じになっちゃうのであのやりたかったらやっていいのですけどもあの個別に相談してください。いいですね。ちなななみになんかこういういいいいいややりり方でやりたいな っ, て思ってる人いますあいないですか今日はじゃあ今日は全員この今日やるやり方でやっていきます。 で今日やるやるり方は大きく分けて2つですでまず一つはユーザーーーザとししてオープンソソスのソフトウェアを動かしますでこれはいつもやってることですよね。多分その今まで開発参加したことない人でもオープンソースのやつ使ってない人は今時いないと思うのでいつも通りオープンソースのソフトウェアを使ってもらうっていうのを使うっていうのをやります。でそのっ、えー、とにこれやってる中で絶対何かしらフィードバックすることがあるんですね。 でそういうや見つけたやつを実際にフィードバックするっていうのをわけやるっていうこの二段構えになってっ、えー、とこのやり方で何を皆さんに期待するかっていう と,、えー、とそのいつもはいろいろオープンソースのやつ動かしてると思うんですけれどもその中であのなんか開発元にフィードバックするっていうのないなって思ってると思うんですね。うん 使ってて別に困ることもないしとかなんか自分がやることもないしみたいに思ってて機会もないし自信もないから活動参加してないっていう風なイメージ持ってると思うんですけれどもあのそれ気づいてないだけで実は結構フィードバックすることあるっていうのにき今日は気づいてほしいなっていう風に思ってますそこら辺はサポーターの人たちがサポートするのであのここら辺実はフィードバックするポイントじゃないですかあ、そういえばそういう風な考え方もあるんですねみたいな感じになることを期待してます であとはあの実際にフィードバックするものが見つかって実際にフィードバックするっていうのまで体験するのを今日はやってほしいなというふうに思ってます。